京 平, 平さんに今年の参加の意気込みをお聞きしたいと思います津山さん意気込みをお願いしますありがとうございますえっと今年本当にこうコロナ禍もありまして練習時間が取れない中、えー、実際にこう会って練習したのは本当数回あとはオンラインで練習などにもしまして、えー、その中でも子どもたち一生懸命練習してきたので今すごく気持ちが盛り上がっています今日は精一杯踊らせていただきたいと思いますよろしくお願いします ありがとうございますそれでは準備をお願いしますえ会場の皆様こんにちはこんに学園小学校黒金ですえ今ご紹介に預かりましたように、えー、と私立の小学校の課外活動で騒乱大好きな5、6年生が集まって放課後活動しておりますえ今日はですね子どもたちの溢れるエネルギーを お客様の皆さんと一緒に共有させていただきましてえ盛り上がっていきたいと思います精一杯踊っていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします踊り子のみんな準備はいいか学学園小学校黒金2022構え